はいどうも、メイチャンネルです。本日はですね、昨日発表がありましたヒルトン横浜2023年9月24日に開業を決定というね、ニュースが出てましたので、そちらについてね、取り上げてお話ししていきたいなというふうに思います。世界最大級の音楽アリーナ、K アリーナ横浜に隣接して誕生する横浜初進出のヒルトン、4月に宿泊予約受付開始というニュースが出てますので、 そちらね見ていきたいなというふうに思います私のチャンネル初めてご覧になる方につきましてはですね私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますまだねチャンネル登録されてない方ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでね早速内容入っていきたいなというふうに思いますまずねこちらでございますはいということでねヒルトン横浜さんですね私もね建物などは ウェスティン横浜さん宿泊した時だったりとかね、外観とかを見させていただいてるんですけど、国内海外に計35件のホテルを展開する県不動産リース株式会社さんが、横浜港未来に誕生するヒルトン横浜の開業予定日を2023年9月24日日曜日に決定いたしました。宿泊予約の受付か2023年4月より開始する予定ですっていうね、 発表がありました。急遽ょ出ましたんでびっくりしましたけれどもちなみにですねヒルトンさんのホームページ上の方でですね予約取れるのかなということで見てみたんですけどもこの通りですね、まあ、予約どころかですね建物自体もまだね出てきてないという状況でございますヒルトン東京台場さんとかねコンラト東京さんとかこのように出ておりますという状況ですね、はい、そしてですね県コーポレーションさんなんですけども、まあ、ウェスティン横浜さんに隣接する、まあ、同じ建物に入ってるですね アパートメントベイ横浜さんをね、えー、運営されてるっていうのは私承知していたんですけれども、ハイアットリージェンシー横浜さんもね、運営されてたんですね。私、存じ上げなかったです。ハイアットリージェンシー横浜さんも私、ね、ハイアット修行をしてですね、初めて宿泊させていただいたんですけど、コンパクトなんですけど、ね、めちゃめちゃ落ち着きがあって好きなホテルの一つになりましたので、まあ、そういったね、ところを運営する。 ケンコーポレーションさんのグループ会社がね、運営するホテルでございますので、ますますね、楽しみだなと、えー。期待値がちょっとね、上がってきてるなという感じでございます。ちなみにですね、ちょっとね、話は脱線してしまうんですけどこのケンコーポレーションさんのグループ会社であるケン不動産リースなんですけども、様々な、ね、ホテルを運営されております。それがね、こちらです。はい、こちらがですね、ケン不動産リースさんがまあ保有するプレミアムホテルグループというね、 グループご存知でしょうか私もね、名前自体はちらっとね、聞いたことあるんです。そんなにね、詳しくなかったです。上質かつ快適なご滞在をかなえるプレミアムホテルグループということでですね、いろんなね、ホテルまたがってですね、保有されております。まあ、ハイアトリージェンシーさんもしっかり、ヒルトンさんもしっかり、マリオットさんもしっかりなんですけども、まあ、キャビンホテルさんであったりとか、 日光ホテルズさんだったりとかですね。まあそういったところをね、保有されているというホテル、グループという形になっております。まあ国内だけでも結構あってですね、プレミアムホテルさんだったりとか、この JAL シティさん、ホテルキャッセルさん、那須温泉とかですね、ハイアットリージェンシー横浜、ヒルトン横浜の予定ということですね。JAL シティだったりとか、はい。あとは沖縄の方に行ってですね、このハイアットリージェンシー、那覇沖縄さんもそうなんですね。で、リーガロイヤル、 グラン沖縄さんだったりとか、で、海外のね、椿タワーとか、はい、グアムのね、椿タワーだったりとか、ハイアント、ハイアトリージェンシーグアムだったりとか、ヒルトングアムとか、すごいですね。こんなね、あのー、幅広に展開してるっていうのは、私もね、存じ上げなかったです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、もういろんなホテル、保有されてるね、ホテルグループさんの、 運営ということなので、ますますね、ちょっと期待値が上がってきてるなと。まあまあ、してやね、私が好きなね、ハイアトリーゼンシー横浜さん運営されてるのかってなると、雰囲気にてたりするのかな、どんな感じなのかなと、本当にね、楽しみで仕方ありません。はい。そしてですね、ヒルトン横浜はグループ会社であるケンコーポレーションさんが計画を進めている大規模複合開発ケアリーナプロジェクトのアリーナに隣接するホテル塔として誕生するものでありますと。敷地内には約2万人を動員可能とする世界最大級の 音楽アリーナ、ケアリーナ横浜、ホテル棟のヒルトン横浜とオフィス棟があり、外区全体の名称はミュージックテラスという名称が、ね、付けられる。結構おしゃれですね。オフィスもあるんですね。楽しみです。そしてライブ会場もほど近いとなると、もうここの、ね、ライブ会場だったりすると、どうですかね、アーティストの方も泊まったりとかね、その他当然ライブに参戦される方も、ね、宿泊されるんで、結構ニーズとしてはあるんじゃないかなと思いますね。 ホテルや JR 横浜駅から徒歩9分。これね、まだ今開発中だそうですけど、歩行者デッキがね、完成した場合で、歩行者デッキがない今現状としましては、完成前は徒歩11分ぐらいということなので、まあ900メートル弱ぐらいの距離なのかなという感じですね、えー。港未来線新高島駅から徒歩5分でアクセスしていただくことができます。さらに羽田空港からも横浜駅まで電車やバスで約30分であるほか、 ホテルから港未来駅やパシフィコ横浜へも徒歩圏内で観光にもビジネスも四便の立地ですということですね。まあ、確かにね、アンパンマンミュージアムもね、近いので、レイ君とかも非常に嬉しいんじゃないかなと思いますね。まあ、地方の方からね、アンパンマンミュージアムも行かれる方だったらお近くなのでいいんじゃないかなと思います。横浜初進出のヒルトンとして国内外からのゲストをお迎えしてまいりますということですね。いいですね。 はいそしてね施設の特徴とあります、横浜デコをデザインコンセプトに、音楽の街、横浜における新たな大人の新社交映ということですね。当ホテルは日本ジャズ発祥の地として、横浜が音楽の街たる原点ともなった時代に流行し、今も横浜の街並みを印象付けている建築様式、アールデコ、そういうのあるんですね。アールデコのモチーフを現代の横浜に再構築した横浜デコをデザインコンセプトにホテル全体を設計しておりますと。 アールデコはニューヨークのエンパイア・ステート・ビルなどに代表される建築様式で1920年代にフランスで生まれ西洋やアメリカで花開き当時流行の最先端であったジャズ・ダンスやハリウッド映画などの都会のショービジネスの世界を反映したきらびやかな豪華さと未来的なスタイリッシュさを特徴としています横浜では1923年の関東大震災の復興で再建された建築にアールデコが用いられ 現在も神奈川県庁本庁舎などの歴史建築にその造形が多く見られておりますと同時代アメリカから渡ってきたジャズが横浜で初めて演奏されたことから横浜は日本のジャズ発祥の地と呼ばれるようになりそれ以来日本の音楽シーンを牽引し続けていますその地に誕生しさらなるエンターテインメントを発信していくこの場所でその歴史を感じながら現代のエンターテインメントに酔いしれる横浜の新たな大人の社交場となることを目指しますという感じですね これ、画像なんかもね、ありますけども、レストランなのかなジャズなのかななんか、この天高の感じとか、まあ、シャンデリアではないんですけど、ハイアットリージェンシー横浜の雰囲気にね、エントランスの雰囲気にちょっと似てたりしますし、この階段とかはね、どこに似てるんだろうなんか、ピアエイトさんとか、ちょっと関係ないね、<笑>運営会社さんになりますけど、なんか、ピアエイトさんとか、でも、すごくね、きらびやかっていうのはすごくわかります。かなりね、重厚感があって、 大人なね感じがするなっていうふうに思いますの、ね、でこれめちゃめちゃ私個人的にはめっちゃ好きですねいいですはいそしてねお部屋の方です横浜の景色が全面に広がる全339室の客室スイートを含む全339室の客室は横浜の夜景に溶け込むシックで落ち着いた配色にアールデコンの特徴的な装飾やデザインを配置した室内全室に足元まで全面に広がる窓を備え 窓際に立つとまるで横浜の夜景の中に浮かんでいるかのように感じる作りです客室で過ごしていてもなおウォーターフロントの美しい街や音楽の余韻に浸るひとときをお楽しみいただけますということですねまあ景色もそうですけれどもこの音楽の余韻に浸るっていうのはやっぱり K アリーナっていうねやっぱりライブ会場がありますんでそこを終わって<笑>宿泊した後もまったりね余韻に浸れるっていうことを指しているのかな いやーでもこのね画像なんかもめちゃめちゃ雰囲気いいですね。今風のですね、なんか装飾にやっぱりちょっとヨーロピアンというか、これがそのデコなんですかね。アールデコ風っていう感じなんですかね。めちゃめちゃいいと思います。すごく楽しみ。あとは本当にね、このパース通りになるのかどうかっていうところですね。非常に楽しみです。そしてね、建物の施設でございます。横浜や風を感じるテラスやライブラリースペースも備えるエクゼクティブラウンジ。ライブラリースペースもあるんですね。 スイートルームなどハイカテゴリーの客室にご宿泊のお客様専用のエグゼクティブラウンジは目の前に横浜の美しい景色が広がる5階に位置ラウンジにはダイニングスペースだけではなくゆとりあるライブラリースペースと横浜の街や風を感じるテラス席の3つのスペースがあり思い思いの時間を過ごせるホテルの中でもゆとりにあふれた特別な空間です空と海を眺めながら本を片手に楽しむ優雅なアフタヌーンティーめちゃめちゃ優雅ですね 赤く染まる夕刻の空を眺めながらのカクテルタイムなど上質なひとときを楽しみいただけますということですこの雰囲気だとなんかねウェスティン横浜さんもお子様がね1月5日から入れなくなりましたけどお子様不可な雰囲気ではしますよねむしろなんかね私もレイ君連れてなんでお子様連れて行きたいなという感じではありますけどこの雰囲気を見るとやっぱり大人だけの時間の方がいいのかなっていう感じもね正直しますね 難しいですまあここはねまたおいおいの発表をねちょっと待ちたいなというふうに思いますはいそしてですねレストラン関係ですねイノベーティブな2つのレストランとボトルタワーがそびえるカフェバーラウンジ館内にはスペシャリティレストランビッフェスタイルのオールデーダイニングとカフェバーラウンジの3種類のレストランバーを開設レストランでは地元神奈川の食材をはじめとする各地の激戦食材を使った一品をご提供カフェバーラウンジは横浜の美しい夜景を背景に 円高のボトルタワーがそびえる大人な空間をご提供いたします。と、このね、バーラウンジもめちゃめちゃおしゃれこの感じがね。非常にあのハイアットリージェンシー、横浜さんの雰囲気になんか似てるなあっていう感じはね。私個人的にします。あそこは結構ね。印象的で、あの個人的にはめちゃめちゃ好きです。はい、そしてですね。その他の館内の施設でございます。えー、宴会会議室、フィットネスショップなど多彩な施設で様々なニーズにも対応ということでですね。ホテルの4階には宴会会議室を設けており。 研修や委員会にも対応されていると。館内には最新設備を配置したフィットネスや、激戦された商品を揃えたショップなどもご用意し、宿泊ゲストの様々なニーズにお答えいたします。ということですね。そしてホテル計画概要とありまして、ヒルトン横浜軽アリーナプロジェクトの一部ということで、所在地がね、もう決まってるのかな。えー、神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2番に、他ということなんで、まあ、あのーまあ、広いんでね。ちょっと住所、 っていうのはまた建物が竣工してからちょっと微妙に変わったりするのかもしれないですね。回数、高さにつきましては地上26階、地下1階だってとなってまして、地上約100メートルという形になってます。客室数が全339室で、設備はレストラン3店舗、スペシャリティレストラン、オールデイダイニング、カフェ、バーラウンジ、エキゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場などということで、まあこの感じだとやっぱりプールとか、あのスパなどはないのかなっていう感じですね。プールとかもあったりするとね、非常にまた、 いい感じなのかなというふうに思いますけど、まあスペース的にね、あのー、なかなか難しかったのかもしれないですね。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあこんな感じでですね、ヒルトン横浜さんの発表がありまして、まあ外観見た感じもね、なんかすごくオフィスビルっぽい感じでですね、落ち着きのある建物になってるんですけれども、このね、パースなどを見させていただく限り、すごく高級感があって、なんか本当にね、あのこう大人な雰囲気だな、夜景とかがすごい似合う。 ホテルだなという感じがしましたので、まあお子様連れというよりはやっぱり大人の時間をね過ごしていただくホテルなのかなという印象はありますけど、 まあちょっとね、まあせっかくなんで当然レイ君連れて、ね、あのー、窓際でね、ちょっと野球を見てもらいたいなというふうに思ってます。めちゃめちゃね、楽しみです。まあ予約時代はですね、4月からね、予約を受付する予定となってますので、まあ4月の何日かはちょっとわかりませんけど、まあ4月頃ですね、私もね、予約いつから受付になるのかっていうのはちょっと注視していきたいなというふうに思います。そちらの情報につきましてはですね、 予約がね、開始になった情報などキャッチした際にはですね、私の SNS、Twitter、Instagram 等でですね、発信させていただきますのでね、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。あとはね、価格帯、どうですかね、まあ3万円後半からスタートっていう感じですかね、落ち着いてね、3万円前後ぐらいが落ち着いた価格なのかなという感じしますけど、皆さんいかがお考えでしょうか、まあ大体ね、いくらぐらいなのか。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 冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ幸いです。はい。ということでね、まあ、こちらのホテルにつきましては、私もね、開業日レビューね、お届けしたいなというふうに思いますので、ま, あ、まずは予約を取って、どこの方をお部屋にするのかちょっとね、考えていきたいなというふうに思います。いやー、予約開始がね、待ち遠しいです。はい。ということでね、 また次回次の動画でお会いしましょう。